踊り応えです本日 は, ーの日はこんなに生前に恵まれて、皆さんもこんな思いをついて私ただいて、私たちのちも絶好調です。この熱 会場いいの皆様にレイス 行きますのでお立ちいただけますか？申し訳ないです。 Thank、you Thank you.